徳島市の慢性腰痛専門辻生体院長の辻です。えー、本日はですね、初の試みということで、えー、腰痛ラジオと、えー、なかなかですね、この動画を、こう、片手まで見れないっていう方に対してですね、えー、腰痛治療のヒント、アイディアっていうのを、今回から音声で、えー、何度かお伝えしていきたいなと思います。 えー、腰痛治療、えー、ですね。今回の、まあ、テーマなんですが、あの、腰痛治療3つの滞在っていうところで、こう、3つポイントがあります。3つポイントがあります。で、えー、どういった方に聞いてほしいのか、えー、いろいろですね、こう、なかなかどこへ行っても、何をやっても、いつまで経っても、この腰痛が改善しないと。で、本当にこう、歩くのも辛い。えー、座ってるのも辛い。仕事が辛い。家事が辛い。 えー、子供と遊ぶ時も痛みがあって辛い。えー、とにかくですね、この腰痛っていうところが、この生活の中で、まあ、えー、思考がですね、この腰痛っていうところにとらわれてしまって、えー、他にこう、楽しいことが考えれない、やりたいことがあっても、なかなかできないと、えー、った、え、方に対してですね、えー、なぜいつまでたっても、どこへ行っても治らないのか、あ、っていうところにはですね、この腰痛治療、 っていうところに、この三つの間違い、まあ大きな滞在っていうタイトルにはなってるんですが、その間違いがあるんですね。えー、そこをこう知らないと、なかなかいつまで経ってもずっと一生ですね、その腰痛と付き合っていかない人生っていうのを、私はあなたに送ってほしいとは、まあ思わないと思思わないんですね、えー。とにかくですね、痛みっていうのは、 本当に、こう、例えば、こう、楽しいことであったりとか、やりたいこととか、人生の中でもっといろいろ、あのー、人生を楽しめるようなこう趣味であったりとか、子供と遊ぶとか、えー、いろいろあるはずなんですけども、それが腰痛のせいで邪魔されて何もできないと。えー、それは本当につらいことですし、本当に治したいと。 え、思って、例えば治療院に行ったりとか、まあ、えー、いろんな自宅ケアの方法を学んで、やってみたりとか、実践してみたりとか、テレビ見て実践してみたりとか、ああ、っていうことをされるけども、なかなか治らないのには、まあ、大きな原因が3つありますと。で、1つ目がですね、 えー、例えばこう整形外科とか、まあ、病院ですねあの僕はい、病院とかその医者の方を全然批判するとかそういったものでは一切ないんですがあの実際にですね例えばこうレントゲンとかその MRI っていうのをとってあー腰椎の変形がありますよとかね えー、ヘルニアがあります。脊柱管狭窄症があります。滑り症があります。えー、っていうふうにですね、その骨の変形の話っていうのが絶対に入ってくるんですね、まず最初に。えー、なぜかっていうと、やはりお医者さんっていうのは権威がありますから、あまず痛みがあったら病院に行こうと。 えー、いうところでまず行っっててレンントゲ取るいうのが絶対最初に入ってくるわけなんですねで実際にじゃああなたは腰椎の変形がありますねと、えー、あなたは椎間板ヘルニアがありますねと。で行いった場合にじゃあどういった治療方法をするのかっていうと結局そのお薬でこう紛らわす、えー、もしくは電気とか、まあ、その患部のマッサージっていう、まあ、あと牽引とか。 まあいろいろシップを貼ったりとかまあされると思うんですがあ実際にですねその私はこういった変形があるんだってい う, こう認識自覚をするわけですがその治療方法としてよくよく考えてほしいのがその治療方法ってその骨の変形を治すような治療なのかっていうことなんですね。えー、実際に痛みがきつくて 手術をしないといけないといった場合は、例えばその飛び出している椎間板を、まあ、こう内視鏡とかで削ったりとか、え、して、その変形している部分を、え、直す、え、わけなんですが、実際にじゃあ手術レベルじゃないと。 えー、痛みはあって本当につらいんだけども、手術をするレベルじゃない。えー、もしくは、手術をしたくない。こっち、その、患者さん側が手術をしたくない。ってなった場合は、さっき伝えたような、まあ、電気、マッサージ、お薬、えー、シップ、検因、っていう形になるんですが、あとはよく言われるのが、腹筋を鍛えてくださいね、とかね。背筋を鍛えてくださいね、っていうんですね。 えー、これはおそらく整骨院ででも一緒です、えー。整骨院に通って、えー、電気マッサージ、えー、例えば、まあ、いろんな電気の種類があったりとか、まあ、ホットパックで温めたりとか、まあ、されるわけですね。で一つここで考えていただきたいのがじゃあ そ, のそれらの治療方法っていうのが骨の変形に対して何かやってるのかっていうことなんですよ。 あの、骨が変形していますよって言われているあなたの痛みなんですが、実際やっていることは骨に対するアプローチじゃないっていうことに気づいているのかっていうことなんですね。じゃあ、電気とマッサージって何のためにやってるのか。骨の変形が電気とマッサージでまっすぐ元に戻るのか、えー。薬を飲んだ、ブロック注射を打った、 ことによって骨がまっすぐになるのか、まあ、一切起こらないと思うんですね。だって骨に対してのアプローチの治療方法じゃありません。で、実際に骨の歪みを取るっていうのは骨の形を変えるんじゃなくて骨の位置ですよね。なので、そもそもですね、変形した骨っていうのは一度変形ししまったらずっとそのままなんです。 一度変形した骨っていうのはあずっとそのままなんですね。そうなってくると、ちょっと間違いがあるかといけないんですが、骨が変形したら、じゃあ変形してるから私は一生ヘルニアだと。えー、私は骨の変形があるから一生痛いんだってなりますけども、っていうふうに思われるかもしれないですけど、実際問題ですね、手術しなくても良くなっている方がいらっしゃいますよね。例えば電気、マッサージ。 えー、とかでですね。えー、特に痛みがきつくない場合とか、あとは安静にしていることによって、えー、痛みが紛れる。えー、じゃあ、痛みがなくなってきた。良くなった時に、骨の変形はって答える、なると、骨の形は全く同じだけども、痛みは減っていってるんです。で、これがなぜなのかっていうことを考えないといつまでも骨の変形っていうところに、 脳がとらわれてしまって、私は一生治らない。えー、ずっとこのままだっていう風うに落ち込んでしまって、えー、結局やる気もなくなってしまうっていう悪循環に入ってしまう可能性があります。で、痛みの原因として、例えばそのヘルニアであったりとか、骨の変形であったりとか、ほぼほぼですね、痛みの原因っていうのは骨ではないんですね。 痛みの原因っていうのはほとんど骨ではないんです。じゃあ、安静にしたりとか、電気とかマッサージをすることによって何が良くなっているのか。えー、ちょっと考えてほしいんですが、例えば筋トレをすることによる、腹筋する、背筋をする、それをすることによって何がどうなっているのか。当然、筋肉が柔らかくなったり、筋肉を鍛えることによって、その、えー、 筋肉を緩めることによって痛みを取る。筋肉を鍛えることによって、えー、周りを強化して痛みが出ないようにする、えー。ということはですね、そもそも骨の変形に対するアプローチではない。骨に対するアプローチをしなくても痛みは取れるっていうことなんですよ。っていうところが、痛みの原因はほとんど骨にはないっていうことなんですね。 安静にしてることによって骨の変形が治るのか治りません。じゃあなんだ骨、安静にしてることによって今まで負荷がかかってしまっていた筋肉が緩んだ。痛みが取れた。っていうことなんですね。なので、基本的に骨っていうものに対しては通覚っていうのはないんですね。骨に通覚はない。骨はですね、例えば骨折した時に骨折した骨が痛いんではなく、 その骨折の過程の中で傷ついた筋肉筋膜っていうのが傷ついて痛みが起こるんですねなので骨の変形っていうのはただの過程であって実際に骨が変形しているから痛いとは限らないっていうことなんですよ一つ例で例えると腰がすごく曲がって90度ぐらいに曲がっているお年寄りのまあおばあちゃんがいたとします じゃあ、その腰が曲がって曲がってしてしまっているので、基本的には骨の変形はすごく強いはずなんです。狭窄症もあるし、滑り症もあるし、ヘルニアもあるでしょう。骨の骨曲もあるでしょう。じゃあ、その人たち全員が痛いのかっていうと、腰が90度曲がりまくって骨が変形しまくっている患者さんだ方だったとしても、腰が痛くないっていう人っていくらでもいるんですね。 骨の変形イコール痛みであると一生治らないですし、みんな痛いはずなんですよ。ただ、中に痛くない人がいる。それは痛みの原因が骨っていうものだけにあるのではなく、筋肉が主な原因だっていうことなんですね。そこを僕は一つ、えー、一つ知識として知っていただきたいなと思っています。 私が治療するのも筋肉筋膜で骨は変形ではなくゆがみを整えるっていうことなんですねじゃあいろいろ電気とかマッサージとか牽引とかまあそういったですね筋肉に対するアプローチをしているけどもいつまでたっても治らないのはなぜなのか筋肉って言ってもですねかなり多くの種類があります で例えばその同じ腰が痛い人だったとしてもそうなってくると全く同じ場所に電気を 当, たたり当てたりとか全く同じようなマッサージをしてそれで治る人と治らない人がいるのは当たり前なんです。 なぜかっていうと、その部分に対して、原因が、その痛い部分に原因がない場合が多いからなんですね。例えば、仕事だったとしても、デスクワークの人と力仕事の人では、全く痛みの、まあ、使う筋肉っていうのが全然違うわけなんですね。重たいものを持つ人と、デスクワークでは使っている筋肉が違うわけなんです。 で例えば年齢でもそうですしまあ男性女性でも違うでしょうしなので基本的にそのとにかく痛いところに電気マッサージをするっていう方法はそれで治ればいいんですけど本当にいつまで経ってもどこに行っても治らない方に対してはただの対処療法で終わってしまうんですね痛みを紛らわすだけで終わってしまうんです でそれが例えばマッサージが強ければ強いほど確かに紛れるかもしれないんですけども後で反動が強くて余計痛くなってしまったりとかあ実際に強く揉みすぎて強く電気を当てすぎて筋繊維筋肉を逆に傷つけてしまっている可能性があるんですねで結局その場は気持ちいいけどもずっとえその状態が続いてしまう ちょっと微妙な状態。まあ、痛みはあるけど、全く寝たきりとか、そんな状態じゃないっていうのが何年も例えば続いたとしたら、実際治る暇がないので、年齢を重ねるともに筋力低下が起きる、筋肉が硬くなっていく。家庭の中で痛みがどんどんどんどん強くなっていくっていうのは当たり前の話なんですね。なぜかっていうと、今までずっと治る暇がないからなんです。じゃあ、 その治る暇を与えるっていう、与えるっていうのはどういうことなのか。えー、もちろんですね、その痛みのある動作を控えるっていうのはもちろんなんですけども、あの、実際問題ですね、仕事をしていると仕事は休めないと、えー、いうことが、まあ、やはりあると思うんですね。家事だってしないといけないし、子供と休みの日に遊ばないといけないし。じゃあ、そうなってくると、じゃあどうすればいいのってなるんですね。 じゃあ、そういうことになればですね、もちろんですね、その治療しないといけないんですが、治療するのも痛いとこもんで治るなら、もうすでに治ってるはずなんですよ。えー、いくらでも治療院に行って、病院も行った、整骨院も行った、針も行った、整体も行った、マッサージも行った。あじゃあ、それで治らないのであれば、 そもそも痛みの原因となっている筋肉であったりとか痛みの原因となっている歪みを見つけきれていないっていうところが大きな問題なんですね、えー、例えばその場は良くなるからとかですね、えー、近所だからとか安いからだとか、まあ、そういったような理由でずっと同じところに通い続けても治る暇がないのであればその治療はその場だけであって しっかりですね、あなたの原因となっている部位に対してのアプローチができていない可能性っていうのがすごく高いんです。なので、実際に今何年も同じところに通ってるであったりとか、いろんなところに、えー、行ってみたりとか、やっても何をやっても治らないっていうケースであれば、しっかりその筋肉、どこが悪いのかっていうところを評価していただける場所ですね。で、実際に その痛みの原因さえ分かるような治療院があるのであればあ、それは骨じゃなくてですね、骨じゃなく、骨の偏見の話をしてるんじゃなくて、筋肉、どこの筋肉が痛みの原因なのかっていうことが分かる治療院っていうのが近くにあるのであれば、あそこを選択していただければ実際にそれで楽になりますし、あの、たいその痛みの原因が分かれば自分でケアすることもできるわけなんです。 ただそこが分からないからただの対処療法でその場しのぎで終わってしまうんですね。なのであなたの腰痛ずっと続いてどこ行っても治らないっていう場合はしっかりですねその電話とかで聞いてもらって痛みの原因が筋肉からって聞いたんですけど痛みの原因でそちらで見つけていただけますかとかですね、えー、そういったところをしっかり聞いていただくとああここだったら治してくれるんじゃないかっていうところがまあ少し、えー、分かるようになるんじゃないかなと。 私は徳島県なので、なかなか徳島県には来れないかもしれないので、まあもしですね、あなた、まあその YouTube 内で質問いただければですね、あの僕県外にいろいろ友達が、治療家仲間がいますので、おそらくご紹介、筋肉をしっかり見ていただく治療院と、えー、いうのをご紹介できるのかなと思います。はい。えー、三つ目なんですが、まあある程度今ですね、二つ目でこうバーって話してしまったので、 まあ、こう重複する部分っていうのも、まああるかもしれないんですが、あまあ一つはですね、最初一つ目の、まあ骨だけを見るんじゃないと。えー、骨っていうも の, の変形にとらわれちゃいけない。二、えー、つ目が痛みの原因っていうのは筋肉にある可能性が高い。なのでその筋肉の中でもどこが原因なのかっていうのをしっかり見つけ出す必要がありますよと。 えー、いうところでした。えー、三つ目がですね、ちょっと結構バーっと行っちゃったんで忘れちゃいましたね。三<笑>つ目はですね、あの忘れてしまったので、えー、今の内容、三つの題材って言って、バーっと喋りすぎて多分今のもう中に入ってるんですよね。<笑>今の一人の中に全部入ってるので、まあ実際あなたにやっていただきたいっていうところは、あ骨ばかりにとらわれるんじゃなくて、 実際に筋肉痛みの原因となってしまっている筋肉をしっかり見つけていただいて治療してしっかり自宅ケアの方法もですね今後ですね例えば痛みが取れても5年10年20年という過程の中でまた痛みが起こるかもしれないそうなってくるとやはり原因を先に見つけて予防していけば痛みなく 日常生活が送れる体作りっていうのができるようになりますのでぜひ今回参考にしてまた聞いていただければなと思います私はですね腰痛のない笑顔のある人生をあなたに過ごしてほしいと思っています今後ともご覧いただければと思いますまたですね YouTube チャンネル登録をしていただくことによって YouTube でしか投稿していない えー、動画もありますので、ぜひご覧いただければと思います。えー、それではですね、今回第1回ですね、この音声でお届けいたしました。えー、また、えー、聞いていただければと思います。失礼いたします。